皆様、こんにちは。STMicroelectronics リート＆フィルター製品部の江口です。今回は部品点数が少なく、小スペース、そして低価格を実現する ST の最新 USB Type-C パワーデリバリー向けのソリューションのデモをご紹介します。ST の USB Type-C パワーデリバリーソリューションは、USB Type-C 搭載機器の開発や設計を考えている方に、 最適な製品となっておりまして、では早速デモの方を見ていただきたいと思います。この USB Type-C Power Delivery のデモは、ST の汎用マイコンと、プロテクション i c DC-DC コンバーターで主に構成されています。それではですね、まずこの評価基板の方を説明したいと思います。でこの評価基板、この真ん中のこの基板ですね、これは AC アダプターをイメージしてもらえればと思います。 で、この AC アダプターには2つの USB Type-C のポードがあって、で、この上部の基板ですね、こちらの基板に USB Type-C のケーブルにつながっておりまして、で、この上部の基板は、タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーをイメージしてもらえればと思います。このデムに使用されている評価ボードのブロックについて説明します。AC アダプターの基板をメインに説明します。で、この基板にはまずですね、 電源として最大 60W 出力電圧をプログラマブルに可変できる DC-DC コンバーターがあります。そしてその出力電圧はロードスイッチを介して USB Type-C のコネクターにつながるわけですが、このロードスイッチをコントロールする USB バスコントローラーがあります。そして最後にこれらをファームウェアで統括的にコントロールする STM32 マイクロコントローラーが中央に位置しています。 USB Type-C Power Delivery Controller としては汎用マイコン STM32 を提案します。このマイコンは ARM Cortex-M コアを搭載した STM32 には USB Type-C Power Delivery Controller のファイを内蔵したものがあります。特にこの STM32G0B1 には最大2つのファイに加え USB2.0 フルスピードデータ通信機能が搭載されていますので ワンチップで2つの USB Type-C パワーデリバリーの制御や USB 通信、ユーザーアプリケーションの処理が可能です。続いて TCPP です。これは USB バスコントローラーの IC でして、すなわちロードスイッチである FET をドライブするゲートドライバーと USB Type-C ケーブルの CC ラインへのプロテクション素子を同一パッケージに収めた IC であります。これは STM32 マイクロコントローラーと組み合わせることによりファームウェアベースの設計で部品点数と PCB 面積を小スペースで設計可能なソリューションとなります。続いて DC-DC コントローラーです。ソース側の AC アダプターの例ではシンク側の要求に応じて STM32 でコントロールするプログラマブルな出力電圧設定、安定した電圧レギュレーション、 同期セールスイッチ内蔵の最大60ワットの電力性能を持つ DC-DC コンバーターとなります。それではですね、こちらのデモのファームウェアの設計の一例を見ていただきます。でこちらのファームウェアの設定では、まずメインの入力ワッテージですね、最大で120ワットまで設定できるようになっております。そしてシンクの方、 こちらも自分の希望に合わせてワッテージを今回 iPhone の場合は 9V ですので 9V のバス電圧そして電流を 2A こういった感じでシンクに対してもワッテージを設定することができますそしてこの基板の方には リチウムイオンバッテリーが搭載されておりますので、実際電流は流れ込みません。そこで、このケーブルを一旦外して、iPhone8 を充電してみたいと思います。こちらに市販で入手できる電力計がありますので、まずこれをポートの方に差し込み、そして USB Type-C、そしてライトニングケーブルの変換ケーブルを差し込み、iPhone8 を充電します。 そうしますと iPhone8 は USB パワーデリバリーのバス電圧 9V で充電するように設計されておりますのでこのように 9V の電力計の表示が見ることができます。これで USB パワーデリバリーの充電ができていることの証明になります。はい。それではですね、こちら ST が提供している USB パワーデリバリー専用の評価環境ですね。 こちら GUI がございます。そしてこちら先ほどの AC アダプターの基板ですね。で、こちらの GUI では USB パワーデリバリーのこのラインのですね、v バスの電圧と電流をモニターすることができます。ここでもう一度 iPhone8 を充電してみたいと思います。そうするとまず 5V で充電を始めて iPhone と こちらの AC アダプターの間で通信が行い、その通信が成功するとこのように電圧が 5V から 9V まで立ち上がり、iPhone が要求するパワーデリバリーの充電を供給することができます。これで USB Type-C パワーデリバリーのデモの紹介は以上です。ST では USB Type-C パワーデリバリー向けの開発向けに 充実したハードウェアとソフトウェアで構成される開発ツールをご用意しております。ご興味を持っていただいた方は、s t が開発をサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご覧いただきありがとうございました。